はい、これは心拍値上がるように作ってた刺し器で多分根が出たやつを値、うん、上がり用にちょっとやってみたこれ網で囲ったんだよねそうですこれホースに入れちゃうからホースに入れる こ, これにもう<笑><笑>これ抜いてみる<笑>、はい、ホースに入れるのはどんなメリットがあるんですか、うん、あの場だった、ね 長寿梅の値上がりなんかいいと思う よ, いい思うよ要は細く細くてまとまった根ができてここがねこうちょっと長い根っこあればさ、うんうん、こう包んでくんだここでなるほど。水がくまいてこれこれとの違いはこれホースだともう長くできるわ、うん、<笑>なるほどねここの長さが稼げるそそそうそうそ う, そう。ああ。水こけなかったっけかなちょっとこれ出してみるね、はい。これいつでやったっけなこれいつやった？春。なんか。 春今年、うんうん、だからまだねもうそんなに出てないと思います挿、ねね、し木したのが去年でうん根っこが長く伸びてるやね、うん、ちょっとあんまり面白くないから値上がりにしたんですよね確か、うんうん、もう結構あっ、ね、結構あ伸びてるよこれ伸びてはいますねうん どうだろう。いいじゃん実際、値上がりつくので、どのぐらい、あの形のまま置いておくんですか。な、なんか置いとかないとですよね。と、ね、とんないもん。<笑>ですね、こ, れ こ, れ<笑>これが固まってこなしちいけないんだから。そうですよね。ただのね、根が長伸びてるだけですよね、<笑>今の状態で。こんな長、<笑>このぐらいにするか、このぐらいで。これはそんな難しいもんじゃないから。そうですね。これ本線半分に切るから。はい。やっぱ黒がいいんですかね。 黒の方がいい、いいと思ういいよ、ね。光通さない方は良そうな。うん。ちょっ暗い方の方が、根っこ出るもんね。うん、こん中入れてけいんだから。こん中に入れれば、出来上がりでくると思んだ。で、二三年放置に。あれ、もっと長かったな。うん、こっち入れる。こっちにする。<笑>こっちするか。<笑> こ, こ, ここまで<笑>水で。うん、そうそ巻いて入れる。<笑> どういうのができるかな、ね、これね。<笑>確かに、すごい長い値上がりになるわけじゃないですか。<笑>長い値上がりで、なんかアップじゃないですか、うんうん、それをまた曲げることもできますもんね。うん、畳むこともできるし。で き, できたら根っこ曲げてもいいやとねそうそうそう。細く長く伸ばしておくのは後々面白いかもしれないですね。<笑>うんうん、あの長芋も、<笑>長いも こ, こういうとこで作ってるんじゃない。<笑> 三島さんのはあるんですか。かあるよ、どっかあの辺にあるよあ。先週、バラしてみたんで。あ、そうなんですか。うん。細い。これと同じぐらいの猫だったまだ。僕がコロナになってる間に。バラばらしてた。お金もかなくてもね、このままや、倒大丈夫なんだけど。ホットドッグみたいな。<笑>こういうの、いっぱい作ってくれるんでら ね, え面白ね。美味しいよね。 何そんな、はい、こ, れ<笑>何ゃこれだな<笑>何 <笑>できました。水かけてきた。フース型値上がり。フォース作り。フース作り。<笑>ちょんまげみたいですね。これ値上がりだったら面白いですねこれ。長い値上がりを作る。長くてここ模様作るいいんやつねそうですね、う。ん できたらホースで作る方法<笑>ホース作りねホース作りね<笑>新しいワードが<笑>三島さんなとかのあったらどこやっちゃったこのやつ見たのでももう一回やってるんですよれこれまだあんまり根っこぶっちゃう綺麗にてなかっるこれ長いなこれこれ長いな<笑>れ根っこずっとぶっこれ。 へ生きてる。わ<笑>これいつやったの？去年。去年。今頃？もっと々か。去年やったんで。でね、これ一年経ったら経ったからね、開けてみようとてして開けたのこれ。開けた。ちょっと細かい根っこいっぱい出てる。うん、うん。だから出しちゃうとさ、あの枯れちゃったもんね、こは、ね。また戻したからね。やっぱ二年ぐらい？うん。あと二年ぐらいやる、ね。あと二年。三<笑>年だじゃん。<笑>我々もういないかもわかんない。けど<笑> バレないと全然ないよう<笑><笑>はい、というわけで、皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、はい、終わり。<笑><笑>ありがとうございました。面白いよ。面白いよ。